だんだん飲んだん今日。かくとか変な。こうすればいい。<笑>酔っ払いもん。マジで。何時。十一時四十分今日もね、三時間ぐらいしか飲んでないやんって。飲んでない。 食べて乾杯今日ね500円の500円で格安で買ったスパークリングワイン飲んでてあのねご飯と合わせたら美味しかった初めねうんってちょっと思ったんだけど美味しかった<笑>これ飲んでその後から これで三時間経過<笑>平日<笑>明日はもう仕事うこれ食べたらね暑い今ねご飯をチンしてきたんだけど熱熱熱すごい暑いすごいお腹減っちゃってめっちゃ食べたんだよ<笑>足りなかった 最近めちゃくちゃお腹減ってる時期に入って はやっぱラーメンだよねああこれ食べて元気出しておっ仕事しようあ おはよう<笑>よいしょ今日はもう作り置き作り置きを盛るだけご飯よいしょ飲もう盛るのすら待ってない乾杯 おいしいこれにももなはあまりよろしくないけど、漏れたよし、移動しようよしょ、よしょすごいよ、作り置きのおかげでもうハンバーグチンする時間だけでうもう売るだけあ、めっちゃカビラ上がってる<笑>やばいやばそうそう、さっきの続きね、なんだっけ そう作り置きのおかげでもうね盛り付け時間合わせてハンバーガー食べてる時間ぐらいだったから5分でできた<笑>改めまして乾杯。<笑>改めまして乾杯 今日のおつまみをね紹介すると枝豆マカロニサラダこれがきゅうりのなんかマリネサラダハンバーグ2個とブリブリの塩焼きこんなこんなワンプレートおつまみそうそうそれにデザーちょってこれ食べるのこれ好きなのこれが出ると秋だねって思うんだけどこれ食べようと思ってよいしょ では、いただきます。うん。おいしい。おいしい。今回ね、ハンバーグつなぎ入れないで作ったの、パン粉も牛乳も入れなかったの、だから。 肉肉しくてね、美味しいハンバーグができうん。私今後もパン粉入れなくていいいつもパン粉使い切れなくて困ってたからパン粉入れない、うんうん、ちなみに昨日も全く同じ内容を食べてるから<笑>明日もこれ食べるから私 作り置きもそんなに種類を作らないから同じなんだよね<笑>肉ぐらい<笑>一気に作り置きを消化してでなんか「あー食べるものなくなっちゃった」って思ってその次の日はコンビニとかに行っちゃうわけがの場合<笑>でまたあ「じゃあやっぱそろそろ作ろうかな」って思ってまたドンと3日分ぐらいの<笑>作り置きを作って肉が同じのを食べる。 そんな感じ。そろそろ。料理のバリエーションをふらやさないとやばい。うん、あっという間に九月だね。うん。朝起きた時。すごい二日酔い で, で。 ラーメン食べて、昼寝したらちょっと復活してビール飲んで、また絶好調になりましたびっくりしたんふふふっぽレモンさ てた<笑>レモンサワーにしてもらっていけ乾杯 ハンバーグって簡単なのに手間がかかってる風に見えていいね<笑>そんなことないそんなことないかハンバーグはいいよねハンバーグ大好き、うん、うん。昔は ハンバーグ焼いた肉汁にケチャップとソースと赤ワインとバターとか入れてソースを作ってた時期もあるけどなんかシンプルにもう私ケチャップで食べるのが美味しいわこれカポン酢<笑>マジの髪の毛はねすぎじゃないどうなってる美容院行かなきゃいけないのにめんどくさくて前髪はまた自分で切りました <笑>やっちまったぜ美味<笑>しい、まあ、そんな今日この頃でございます<笑><笑>、うん、全然お腹がいっぱいならなくて今からこれ食べる フッ<音楽>おなかがペコペコなんだけどどうしよう こうやってなんか最近テレビつけずにこれで YouTube とか見ちゃってるね。この子が減りまくってるどうしよう。うんうんうん。これ美味しくない？あいしばこれ好きなんだよね。 しいレモンサワーにはこれがいいんだけどこれにはやっぱハイボールがいいからちょっと両方しようかな。レモンサワーーハイボール乾<笑>乾杯<笑>乾杯 顔がブタメになった。 サロニあダメだ今日本当は今牛丼食べたいんだけどもう買いに行くのはめんどくさいしウーバーすると高いからうん<笑>これじゃお腹いっぱいなんないんだよね。待ったな 乾杯<笑>レモンサー完全にワンプレートの意味なし今頭の中に冷麺って言葉が浮かんでて冷麺あるのゆでなきゃいけないんだけどお湯を沸かしてちゃんと。 とりあえずいっぱい飲んで胃をいっぱいにしようよくわかんないね乾杯<笑>コップがお前歯に激突した。